はい。それでは、スタジオの保存と読み込み、そして詳細設定の説明をしたいと思います。こちらのスタジオという項目を押して、はい。こちらの保存と読み込みというところがありますけれども、こちらで、はい。このようにシーン1、シーン2と、このように設定したえ設定を、 はい。例えば、ここで、あ、い, い、う, う、えー、お、として、この設定のスタジオを保存します。はい。このように保存しました。また、読み込みたいときも、例えば、こちらをクリック、この読み込みたいスタジオを押して、読み込みのボタンを押すと、はい。ここで読み込むことができます。続いて、詳細設定です。 はい。こちらで解像度やスピーカー、マイクなどの設定を行い、また、こちらにマウス機能とありますけれども、はい。こちらは、シ、えーンマウスコントロール。はい。押しますと、このように緑の状態になりました。こちらは仮想モニター。 仮想モニターに、この仮想モニターにマウスを内側に持っていくことで、えー、シーン2に、シーン1からシーン2に、えー、切り替わることができます。そしてまた、この Go to scene1 というこちらを押しますと、シーン2に行ったシーンを何秒で戻るのか。 シーン1に戻るのかというのをここで設定を行います。この場合ですと仮想モニターにマウスを持っていくとシーン2に切り替わり、またシーン2に行った後に3秒で戻るようになっています。少しわかりづらいですので、こちらの数値を2秒として、こちらを5秒とします。 保存して閉じる。そして、ライブコントロール。こちらで仮想モニターの内側に持ってきて、はい。このように切り替わって、また5秒経つと、はい、戻ります。はい。これが先ほどのマウス機能です。また、キャプチャー機能、そして、モニターコンテンツ分離機能。 というのがあります。またこちらに、えー、モニターエフェクトというのがありますが、これは、えー、仮想モニターの切り替えの仕方。こちらが今、フェードの状態になっていますけれども、例えば、ここで上にスライドとして、エフェクトデュレーション、こちらを、えー、3秒、3秒じゃ分かりづらいので、じゃ5秒にしてみましょう。はい。 5.4 秒。これで保存して閉じる。そして、このモニター。はい。このモニターを、コンテンツを切り替えてみます。はい。このように、ゆっくりと下から上にスライドしています。はい。このようにして、ここで切り替えの仕方を、えー、モニターの切り替えの仕方。 をここで変えることができて、またシーンの切り替え。シーンを切り替えるときに何秒ずつ、何秒間かけて切り替わるのかというのをここで変更することができます。例えばここで5秒としますと、はい。ここでシーン1からシーン2に移るときに、はい。5秒間かけてシーン2に移ります。 また、シーン1に戻るときも同様です。はい。以上で説明を終わります。